は本日はですねちょっと昔からね夢というか願望があってホテルのこの朝食とか行くとなんかサイド面になってるおっきいケーキあるの分かりますホテルの朝食夕食とかそのバイキングみたいなのにあるケーキあるじゃないですかああいうのって、まあ、デザートがてら1個2個このちっちゃいやつを取っていくと思うんですけどあれをねこう丸々1本食べてみたいってずっと思ったんですよなんで 買っちゃえと思ってめちゃめちゃ今回は買ってきました<笑>はいはいいいでよいしょ今回ね4本買ったんです4本まずまずはモンブランうまそうえいよい続いてこちらこれ宇治抹茶続いてこちらブルーベリーとでこれが最後 マンゴーでございます多分この甘いのだけじゃきついんでうどんとカルビ弁当も買ってきたんで一緒に食べていこうと思いますそしたら早速食べちゃおうかな<笑>いただきますまずまずはちょっとモンブランからいいよいいよえモンブラン だかからなのかスポンジはねパッサパサ<笑>でもねクリームは美味しい、うん、うんうんうん詰まる<笑>ちょっと次抹茶でこっちの方がやわらかい気がするよっこいしょお 入るこれこっちのが柔らかいうまっいいよいしょうんうんこのね上に乗ってる小豆がまたいい ブルーベリーシート。<笑>いいよ。あ、あ<笑>、うん。さっぱりしてる。全然重くないわ。 フルーツ系いいねさっぱりするよマンゴーも期待できるでしょうよっマンゴー<笑>マンゴーはね果肉感すごい見た通りさ果肉がすごいのよこれうまい優勝かもしれない モンブラン詰まる見た目はそんなないけど実際食べてみると結構量あるね、うん、あーあああもこの 1本で何人前なんだろうこのちっちゃいさやのめに切ったらさめっちゃ取れるよねこれよっんーちょっと水分がやばいやばいやばい。 ちょっとそろそろこれ、しょっぱいもいっていいですかまずこれ、よいしょ牛カルビ弁当これめっちゃ、ね、うまいよねうまいうんうん。これは昔からいつ食べてもうまい これがね、ちくたまうて ん, うどんちくわと味玉の天ぷらが入ってるうまっちょっとこっちも食べないと<笑>なくなっちゃう。 正直このモンブランとか宇治抹茶みたいなもったり甘い系が4本だったら食べきれなかったかもしれないけどこのねフルーツ系のさっぱりがあるからこれ今日余裕でいける余裕<笑>うんうん なんかめっちゃ幸せだな普段あれは1個とか2個ぐらいしか食べれないからこんな一気に食えるのっていいな<笑>、うん、でこうやって今一口で食ってるけどこれだけで今23ブロック分でしょ一口。 ぎあ卵。 うん、半熟なんだけどすごくないこれうどん割ってしまいましたうまい、はあいいのかな今日こんなに余裕で<笑>ちょっと心配になってくるんだけど<笑> う, んうんうんうん もうね、こんだけケーキ食べてると、コーラ全然甘くないもん<笑>。うん<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>ん<ー><笑>んんんんんんうううううううこれじ抹茶もうまいな。めちゃめちゃしっとりしてる。 一口いけるいけますかねどうやっていこうこうこうだなうんうん口いっぱいに美味しいの入ってる時ってめっちゃ幸せだよねわかりますこの、ね、気持ちやった<笑> 最後デザートにしたいから先こっち食べよううんうん完食でございます、うん、ただ最後にマンゴさすがにこれは入んないよなブルーベリーもちょっとでかいもん<笑>これはこれはいけないよね多分 見誤った。<笑>はあ、うん、はあはあ。はい。ごちそうさまでした。はい。ということで今すべて食べ終わりました。 やりたかったことがやれたこの幸せ今すごいの今満足感がすごい満たされてる<笑>正直ねなんかそのまあ冷凍とかではあるのでスポンジの硬さとか作ったばっかりのケーキに比べたら確かに普通かもしれないんですけどなんかねその大きさとかもいろいろ相まってねなんかねめっちゃ良かった<笑>やって良かったわうん是非ねこういったものをご家庭でも簡単に頼めますしそんなにね高いものではないので